はい、1、えー、曲目「愛日本」という曲をお送りしました続きまして本日最後の演舞となりますちびっこ隊の子どもたちでぶっちゃけレイスです